今回は40代に入って痩せにくいし太りやすいよっていう方にぴったりなスクバーピーというメニューを紹介します今回のメニューのいいところが弱っている体の後ろ側全部使うことができます体の後ろを鍛えるってことは通常の8倍痩せるって言われてますめちゃくちゃお得なメニューになってます1種目20秒全部立って行います気になるお腹取れにくい背中の脂肪年々増える腹位に加えて 垂れてしまったお尻や代謝とともに衰えてしまった下半身一緒に解決していきましょう足を開きましょう膝の上に手をついてこの状態で上下にはねますかがんだら手で膝を押す感じで胸背中筋肉使ってくださいそしてお尻を上下に動かすことでスクワット効果もも裏お尻もも鍛えてます マイペースででいいいすすからね、はい、これをもう2回やっていきます自分のペースでいいですからね今回はねだいたい中腰で行うメニューが多いですあっという間に終わりますからね運動不足の人下半身弱い人頑張りましょう あともう一回です呼吸がね少し乱れてくるかもしれませんが一回乱れた呼吸はねその後楽になってきますから少しずつね呼吸も戻しながらやっていきましょう OK で今度はね中腰で 手を前後に振りましょう。こういう感じです。このね、手を振り下ろした時に下半身で一気に力がねかかりますから。オッケー。結構下半身鍛えられますよね。 最後頑張りましょう。あっという間に終わりますからね。最後まで頑張ってください。あともう一回。肩背中。 してきますから、ね、今度は、ね、手ををついて片方をついて背中を動かこっち。 ててみてください反対も一緒ですなかなか痩せにくいよっていう人はねやっぱり弱い筋肉が鍛えられてなかったり。 慣れたことばっかりやってしまって刺激が足りないのかもしれません<ス>オッケー反対も行きますよたまにはねちょっと変わった動きをすると体が変化してくれます体がもうすでに温かいですよね 行きましょう。しっかり吐いていきましょう。オッケー。今度はお尻の方に手を回して足を開いて。 上限に揺れます手を前にするとね背中が丸くなっちゃうんで手をお尻の方にして楽にはめてください OK あと2回 上下に跳ねましょうこれでもすごいももにね力が入ってますからね上半身の力を抜く意識でよっしゃあと少しですよ頑張っていきましょう楽に力を抜いて 1回ずつねももにすごい力入ってますからね OK じゃあスクーーピーいきましょうこっからね手を振ったら立つ手を振ったら立つ12で立つ 手は万歳。体を上に伸ばして。オッケー。あと2回やったら終わり。めちゃくちゃね。鍛えられて脂肪減ってますよ。頑張ろう。手上に上がって。手の反動で上に上がって。 はい終わりよくここまで来ましたあちょっと弱った下半身背中も裏押し全部鍛えられてますよキープレーオッ OK! できれば週に2回から3回が目安です、心配動力、代謝、どんどん上がって、痩せ続ける体が作れます。体が冷えやすい人は100、100% 代謝がかかってます。今体が温まってるよって人は、代謝が上がってる証拠ですから、これを維持して続けてください。やったと思って人は、ずっとボタンやコメントで教えてください。